平成29年9月2日3日の2日間、阿蘇市一帯で第7回大阿蘇元気ウォーク2017が開催されました。昨年は台風接近のため中止となり、2年ぶりの開催となった大阿蘇元気ウォーク。毎年県内外から多くの参加があり、今年は両日で延べおよそ1300人が参加しました。 出発式では主催者を代表して、阿蘇市健康づくりの里推進委員会会長の佐藤義之阿蘇市長が歌で歓迎し、健康が一番、元気が一番、ウォーキングで初秋の阿蘇を楽しんでくださいと挨拶。準備運動を行った後、20キロ、10キロ、5キロの順でスタートしました。2日土曜日は、 メイン会場の阿蘇神社駐車場から内巻方面へ向かいコースの途中では阿蘇の湧水で一休みしたりチェックポイントでは阿蘇特産のトマトやキュウリの漬物などが振る舞われ地域の人たちとの触れ合いも楽しんでいましたまた3日日曜日には日本スポーツ振興センタースポーツジャパンアンバサダーの女子スピードスケート 長野オリンピックメダリストの岡崎智美さんが応援に駆けつけ出発式では参加者にエールを送りまた5キロコースを一緒に歩きました両日とも晴天に恵まれ稲穂が黄金色に輝く阿蘇の風景の中参加者たちは爽やかな汗を流していました